もう一生懸命、ね、頑張って覚えてよかったなと思ったらオリンピックが中止になりまして、えー、この曲は「ですね、えー、ようこそ夢舞台」と呼います勝手にオリンピックを応援しようという意味で作られましたで、ね、私たちも覚えたんですけどもね、えー、覚えた年はやらずそしてもう新曲に入ってます違う曲をやってますでね2年ぶりに初めて演舞しますのでどうぞ温かい目でみんな緊張してると思いますので温かい目でご声援よろしくお願いいたします 踊り子会場のお客様にない。ライン 「そこで生きてる人と人とは一つに」 でも「忘れられないのを見ても集う世界の人と人とが高い頂を見つめ熱い魂を見ながらなりとなら鳴としているすぎゃ」「踊れる先でこんなしさ」 つなが「そしていつのも輪ができる」「うちの山にも見守られながら夢のよに」